今日ご紹介するのは、私が個人的にずっと使っていますスマホホルダー。ご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、Amazon ランキングで1位、カー用品でずっと周囲ランキング1位のデザートウエストのスマホホルダーになります。こちらが非常にいい商品になりますので、ご紹介をしたいと思います。こちらとこちらは何が違うのかというと、 こちらは中国製の類似品。私が一番初めに買ったものになります。で、こちらがデザートウエストのものになってまして、類似品があまりにも使い勝手が悪かったので、こちらに変えてみたらば、非常に使いやすくて、機能性が高くて、ずっと使い続けられるぐらいいい商品だったので、まあこれをずっと使い続けていました。今回は、この 第4世代と言われるデザートウエストのスマホホルダーに対してさらに新しく出ました第5世代でまた後ほど紹介するんですがフラッグシップの第6世代というものもあるんですけれどもまあこの第5世代まで遡ってスマホホルダーについてのご紹介を今日はいたしますまずこちらの類似品との違いになるんですけれども一つ目は9盤が 全く違うということになります。このように実際に見ていただくとすごくよくわかるんですけれども、付属ではこの吸盤につけるための、この吸盤の接着するこちら台座ももちろんついているんですけれども、まあそれを使わなくても、このような形で使うことができます。で、こちらの中国製のものはもともと 台座みたいなものは何もついてなくて、そのままの吸盤タイプのものになっているんですけれども、まあ、見ていただくと一目瞭然なんですが、全く接着力が違います。このように、こちら、もう引っ張っただけでもすぐ取れてしまう。で、この中国製のこの類似品のスマホホルダーは、もうスマートフォン自体が重すぎちゃって、すぐ転落するということがありました。 でかつ、このように吸盤自体、最初の段階ではまあかなり吸着力があって、の、ま、り、あ、もついてて、なおかつこのような形で真空引きできるようなものになっているんですけれども、もうある程度時間が経ってきちゃって、もう今このような状態で、もうほとんど吸着力もないといった、まあ、そういった状態です、なのでもうこれ自体、スマホでつけちゃうと、スマホがすぐ脱落してしまって、スマホがまあダメになってしまう可能性というのもありますので。 もう、これ自体は使ってないんですけれども、こちらはどうかというと、もう、全く、取れない。これ実は、今、この動画で撮影するために、そのままダイを取り付けないで、軽く付けただけなんですけれども、もう全く外れない。で、かつ、これ、通常だと、こうやって押し付けて、で、このような形で、真空引きして、 使うパターンが多いと思うんですけど、もう全く仮付けしたような状態でつけてるだけなんですけど、もう全く外れない。で、実際にちょっと外してみたいと思うんですけど。はい、こんな形で。引っ張ってやっと取れるぐらいの吸着力があります。で、これさらに。まあ、自分の取り付けたい位置を。 まあ、決められるのであれば、まあ、こちらにも今、第5世代のスマホホルダーあるんですけれど、ここのところに台座ありますんで、まあ、これを貼り付けて、その上からこれをつけることによって、さらに吸着力が高まりますしまた、こういったダッシュボードとかに吸盤の跡が残る、のりの跡が残ったりすることがあるんですけれども、このデザートウエストのこの台座は、 なおかつこちら使うことによって特に剥がしたとしてもこののりの跡というものが全くつかない、まあ、そこも非常にいいところかと思います、まあ、そのぐらい吸盤の吸着力の違いというものが非常に高くなっているということですでもう一回このような形でまあ仮付けでもそのままポンとこのような形で 載せた感じでつけただけなんですけど、もうそれでもこう、こういう感じです。なので、もう、この台自体がそのまま脱落するなんていうことは、まず考えられないぐらい、もうそのぐらいの吸着力を保っているので、非常に信頼性の高いスマホホルダーになっているということが、まず大きな特徴になります。で もう一つなんですけれども、こちら、ここの部分。で、こちらの類似品に言うと、ここの部分。接合部分が全然違います。で、この類似品に関しては、こんな形で二分割になっています。で、こんな形で、上に引っ張り上げると取れちゃうんです。なんでこんな構造にしているのかよくわからないんですけど、 例えば、スマホをこんな形で取り付けて、でスマホを持ち上げるとします。で持ち上げるときは、このような形で、ここをプッシュして、このチャックを広げて、このような形で上げるんですけれども、この取り付けだと、上に引っ張られると、取れちゃう構造になっちゃってるんで、もうこの状態で、このスマホのホルダー自体の、この前の部分、首の部分が外れてしまうといった、まあ、脱落してしまうといった、そういうこともあって、 で、なおかつ、外れたので、今度、また、付け直さなきゃいけないというのがあるんですけど、ダッシュボードの上にこれ乗っかってる状態で、こんな形ではめて付けるっていうのが、非常に面倒だし、なかなかはまりきらないといった、まあ、そういった問題が、この類似ーにはありました。で、この、デザートウエストに関しては、もう、そのまま、このような形で見ていただくとすぐわかるんですけれど、こういう形で、 はめ込み式になってますはめ込み式になってて、まあ、そのままはめてでこのネジで固定してつけるだけなんでスマホを取り出す時の脱落も特にないということですでこのように実際やってみたいと思うんですけれど、まあ、このような形で締め込むだけです この形にして、まあ、この状態で実際にスマホを乗せてみたいと思うんですけど、これは簡単で、ここのボタンを押すだけ。で、この台座自体もそうだし、この首もそうなんですけど、強度があるから、ここのところ、ボタンを押しても、スマホ自体がぐらぐらしないです。なので、そのままもうボタンを押せます、ダイレクトに。で、乗せて、そのままチャックするだけという形になります。 で、外すときです。外すときも、このボタンを押して、そのまま取り出せますんで、片手でこう、スッと取り出せる。でも何事もなかったかのように、またこう使えるといった。そういった、もう使い勝手が非常に良すぎちゃう。そういったスマホホルダーになっています。で、もう一つ、この接合部の部分で スマホホルダーを選ぶ上で重要になるんですけれど、ここのところが今度緩すぎてしまうとどうなるかというと、見ていただくと分かるんですけども、こちら見ていただくと分かるんですけれども、このスマホホルダーそうだったんですけど、ここを閉められる一応構造にはなっています。まあ、このような形で、今外したんですけど、割れちゃったんですけど、まあ、こういう感じで、こう取り付けて、で、 このような形で締め込んでまあはめていくというのは同じ構造になっているんですけれどこの従事品のスマホホルダーはどうなのかというとこうつけたときに携帯が重すぎてしまってこの首自体が車の振 動, の振動とともに前に倒れてしまうということがあります。 まあ、要するに、ここのところ、取り付け部分、このネジを強く締めたとしても、もうそれ以上、ここの接合部分がグリップしないんで、こうやって滑っていっちゃって、前にお辞儀する形になってしまいます。まあ、ここも、特に、この V 字品なんかは、やはりうまく作ってなくて、もうただ単にはめて、ある程度のグリップが出てれば OK みたいな感じで、 まあ、適当に作られている、まあ、要するにクリアランスの問題だと思うんですけどもこういった首振り首が前にお辞儀するといったこういった問題を抱えていましたですけれどもこちらに関してはそれも全くありません、まあ、こんな形で、まあ、今性的な状態で止まっている状態ではあるんですけれどももうわかりますか この台座との一体感。もう、こうやって持ち上げたとしても首振らない状態です。で、なんでそれ、なんでそんなに首振らないのかというと、ここのところが非常に肝になっていまして、これも先ほどの類似品と同じような構造ではあるんですけれども、ここ、玉が入る、ここの球、この玉、これが 入る、こことのはめ合い寸法、クリアランスがさらに狭くなってます。で、このダイヤルによって締め込むことによって、これ自体が狭くなってくれるんで、ここのクリアランスというものがより狭くなって、クリアランスがない状態、密着するような状態になって、で、このスマホホルダー自体を、携帯の重さに対して、ここの接合部分が密着して、スマホが お辞儀しないような、まあそういった作りにもなっています。はい、まあこのように何度も取り外ししてるんですけれども、もう全然台座自体も動かないっていうのがお気づきな方もいらっしゃるのではないかなと思います。もうそのぐらいしっかりとしています。でも取り外しているものもちゃんとできるようになっていると、まあ、いうことが像に。 この第四世代からのこのデザートオースのスマホホルダーでもしっかりしているということになります。でさらに、これだけベースがしっかりしているんで、延長のアームというのが付いています。ここのところが延長のアームを固定するためのダイヤルになっているんですが、まあ、ここを回してあげることによって、このような形で自分に近いところに アジャストできるようになってます。で、まあ、一番これが長い状態なんですけど、この状態で締め込んであげるということです。そうすると、まあ自分の近いところにスマホを置くことができると、まあ、いうことです。で、台座自体もしっかりしてるし、この首周りなんかもしっかりしてますんで、特にぐらつくということもないです。 でここのダイヤルを締めないといけないんですけれど、ここのダイヤルをこのような形で締めてしまえば、もうこのような形でグラつくということが一切ない、もうリジットになっているからのような、そういう感じになります。なので、走行中でも、このアームが長かったとしても、携帯が揺れるというような不安定な挙動を示すことも全くないと。 まあいうことになりますので、まあ、こういった自由度なんかも、こういった機能性なんかも持っているというのが、このデザートウエストのスマホホルダーの特徴になります。でもう一つ、こちらのスマホホルダー、第四世代のものになるんですけれども、いいところがありまして、こちら。これは何かというと、セットでエアコンの吹き出し口。ここのところになるんですけれども、このような形で、 取り付けができますなので、まあ、こちらの台座使いたい場合もあれば、まあ、こちらの吹き出し口を使うといった、まあ、好みに合わせて使い方を変えるということもできますこのような形で、まあ、シンプルに見せることもできますしダッシュボードの上に置いても それほど気にならない方は、こちらでもいいと思うんですけれども、まあ、これに関しては、好みの問題ももちろんあると思います。ダッシュボードの上、あんまり物を置きたくないんだよねっていう方にとっては、こちらの吹き出し口に取り付けるのが非常にスマートで、よく見えるかなとも思います。でも実際、私これ使わせていただいて、この吹き出し口につけてなくて、こちらにつけてるんですけれども、実際はそんなに 目につかないですし、思った以上に小さい設計になっているということに気づかれるんじゃないかなと思います。なので私はもうこちらの方で収まっているといった形になっています。あともう一つ使い方としては、2台車を持っていて、1台目はこちらの車に使って、2台目はこちらの吹き出し口に取り付けるといった。 そういった使い方もできるかと思います。なので、まあ、車を乗り換えるときに、こちらのホルダーだけ、ここの部分だけを、このような形で取り外して、まあ、新しい2台目の車に乗るときは、またこんなような形で取り付けて、使うと、まあ、言った、まあ、こういった使い方もできると、 いうのが、まあ、こちらのデザートウストの特徴になってくるかと思います。それでは次に第4世代のスマホホルダーと第5世代のスマホホルダー、こちらとの違いについて今回はご紹介していきたいと思います。まず違いは何かと言いますと、この台座自体は第4世代も第5世代も変わらないものに なっていますで先ほどの動画でご紹介した通りなんですけどこの台座これ両面テープ付きのピアノブラックの台座なんですが、まあ、これ自体は両方ともセットでありますんで今こちらは使ってない状態で付けてるんですけれども、まあ、使わない状態でももちろんこのような形で非常に吸盤強力に取り付けすることはできるんですが。 まあ、こちらは好みに応じて、より強力に取り付けたいということなのであれば、まあ、こちらのピアノブラックの台座を使うといいかなと思います。なので、まあ、この辺の台座周りに関しては共通になっています。じゃあ何が違うかということなんですけれども、まず、見ていただいてお分かりいただけるかと思うんですが、この高さが違います。 こちらが従来物になるんですが、従来物ですとこのような形で取り付けをするんですけれども、少し視界を妨げるっていうのがありました。ですけれども、こちらの第5世代は少し進化していまして、このような形で少し低いところにマウントができるということになっています。これによって少し視界が見えやすくなっていると。 いうことなおかつ、これ自体は iPhoneX なので、さらに今、iPhone13 とかなっていると思いますので、より大きなものになったりしているわけなんですけれども、まあ、それに対応するために、低い位置に携帯電話をマウントすることによって、視界を確保するといった、まあ、そういった作りになっているということが、まず1つ目の違いになります。もうううつ何が違うかというとい、まあ、今 お気づきの方もいらっしゃったかと思うんですけれども、このように、ここにボタンがついていまして、このような形で、携帯をこのボタンに押し付けることによって、勝手にこのチャックが閉まってくれるといった機能が新たに加わったということになります。今までじゃあどうだったのっていうと、まあ、正直私もこの第4世代ずっと使ってるんですけれど、このような形で、 携帯を置いて、で指でこうアシストしないといけないということがあります。なので、少し力技というか、やりにくさっていうのがちょっとあったりしたわけなんですけれども、こちらに関しては、それを解消してくれているということになります。なので、携帯だけをもう持ったままでいいということです。携帯をを持持ちながら、このスマホホルダーを持ってしまうと、 少し携帯が不安定になるということもあると思うの で, で、この携帯自体も今は非常に高いものになってますので、まあ、携帯をずっと持ちつつ、このような形で着できるので、まあ、確実にスマホに、ホルダーに載せることができると、まあ、いうことがあるのが2つ目の特徴になります。で、外すときは同じなんですけれど、まあ、こちらもそうでしたが、ここのボタンで開いてあげればいいですし、こちらに関しては、 つこちら、ここに2つありますので、まあ、これによって開くことができる。こういう感じです。開くことができると、まあ、いうことが、この第4世代と第5世代の大きな違いになります。はい。ってことで、今回はデザートウォーストのスマホホルダー、第4世代、そして第5世代へと進化していったわけなんですけれども、まあ、こちら、 実際に私がずっと愛用していてなおかつ Amazon ランキングでも首位のこのデザートウエストのスマホホルダー、まあ、機能性について今回ご紹介をさせていただきましたこちらの商品の詳細に関しては概要欄に貼ってありますのでもし興味のある方はそちらの方を見てみてくださいまた当チャンネルでは車よりカー用品レビューを行っております